今ちょうどこれ見てもらったら分かる通り3番のスロットルにセルは入ってるんですけど充電を今していませんね、えー、発熱時に充電をストップするという仕組みになっています、はいえー、今回は安全に充電できる、えー、充電器にカスタマイズする方法というのを考案しましたのでそれを発表したいと思いますしかもですね、まあ、200円のコストと 3分ほどの手軽さでできるカスタマイズ、はいえー、今回のですね、このアップグレードできる案を思いついたのも、まあ、前回その動画復活させてみたあの動画の視聴者さんからのコメント、えー、これによってですねまあ理解より深まって思いついた案でもありますコメントいただいた視聴者さん、えー、本当にありがとうございます特にですね温度計持っていないけどどうしたらいいのとかですね、えー、と特にひろたけさんのコメント これらいいアイディアに導いてくれました少しちょっと話がずれてしまいましたが早速その手順などメカニズムなどを説明していきたいと思いますわかりやすく解説しているサイトがありましたので、まあ、説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらを参考に説明します発火に至る原因というのは大きく2つ挙げられます一つはですねよく串刺し試験なんかをしたりしてまあ 発煙したりしてるのを見たことあると思うんですけども、ま あ, あの物理的な衝撃が加わって、正極と負極の間で短絡を行って大電流が流れて大きく発熱するという流れで、ね、えー、2つ目の要因は過充電や過放電による電気的な要因です。今回予防しようとする要因はこれです。ちなみにですが、発火事故のですね。49% は。 充電中に起きていいるという報告もあります参考サイトには過充電での要因が書かれています、まあ、そういった場合でもなり得ますし放電を起こした電池はですね、まあ、この電池内部で微小な単落、まあ、ショートですねこれが誘発されます、まあ、プラスマイナスはつながるということですねそしてその状態で、まあ、こう充電をこ電気です充電をこういうふうに行うと、まあ、この充電のための電気エネルギーが 微小ながらも短絡しているショートしているので熱エネルギーになりこの発熱の要因になり得ますリチウムイオン電池の内部、えー、まあ構造というのはですね金属板とフィルムのようなもので構成されていますかなり大雑把ですが、まあ、電解液を省くとそれらで構成されています正、まあ、極材プラス、まあ、これほとんど金属ですけども、はい、こういうふうな薄い板みたいなもので構成されていますでその下に 絶縁この正極とこの下にあるマイナス極のこの負極これらをショートさせないようにするための絶縁性の高い薄いフィルムですね、はい、その下にマイナス極これも炭素系の素材がほとんどですでその下にもう1枚セパレーターこういう風な構造になったものを186502っていうのはただ単にこういう風に丸めて ある形というだけなんですね、えー、分かりやすいようにですね、まあ、展開した状態で説明をしていきますで温度が電池温度がですねどんどん上昇し始めて7 0 °あたりになってくるとですねこのセパレーター正極と不極の間にあるセパレーターがどんどん縮み始めますそして徐々にですねこのセパレーターの端の部分からこうなくなっていくんですねでなくなっていくと短絡が起きますので た、え、な、ー、っというのは、まあ、この正極と負極が接触してショートすることですねそれによってさらにまた温度が上がりますそして、えー、1 4 0度付近1 4 0度付近からですね負極と電解液との反応で次いで電解液自体の反応であとどんどんいきますね正極電解液の反応で正極の分解、えー、この分解が起こると 結晶構造がが崩壊してですね、酸素が放出されるようになりますで、まあ短絡時のスパークとバチバチというスパークと反応して燃焼反応が起きるといった具合にですね次々に発熱反応が起こって熱暴走発火というふうに至りますなので電池のですね、発熱を察知して回避できればより安全に充電できると言えます そこでこのサーマルプロテクターという部品を使って発熱した場合に充電をやめさせるようにしますこれはサーマルプロテクター の, この中身の構造図ですね2本の配線がこのように入っていてスイッチにつながっています今はこう重なっている状態なので電気がこう流れている状態ですね このスイッチのですね片方は 2, 2枚のですね熱膨張率が違う金属を重ね合わせて構成されています熱がこう加わってくるとですね熱膨張率が違うので反ります反ると上に上がるのでここは接触しなくなりますので電気が止まりますでそして冷めてくると反りがまた元の位置にこう戻ってくるので再び電気が流れ始めます こうやってですね、電気接点を温度によって閉会して電気を流したり止めたりというふうにしていますサーマルプロテクターこの部品でですね、この発熱時に充電をストップさせるというのはできることが分かったと思いますでは温度は何度がいいのかなという疑問が出てくると思いますこのバッテリーセルそれぞれによってもまあ違うんですが、まあ、ほとんどはですね、結論から言うと40度程度です であのセルのデータシートというのがありますのでそこをよく見るとですね0度から40度の間で充電を行ってくださいというふうに書かれていますですので一、まあ、つ40度という目安を今回は採用したいと思います、はい、今回使用する部品ですけどもポリミードテープと先ほどのサーマルプロテクターですまずポリミーードテープこちらですね 実際に購入する時にはですねこの幅に気をつけます、まあ、今回 10mm を使っていますできるだけ広い方が使いやすくはありますねそれとですねポリミードテープは耐熱性がきちんとあるかをまず検証してみてください大体いいですね500度耐熱温度は500度とも言われているのでハンダ固定とかでですね少し接触させてみると分かりますこうやって当てても溶けたりしませんね 湯気は出ますけどか普通のセロテープだと、はい、こんな風に焦げてしまいます、はい、サーマルプロテクターですが実際に購入する時はですね40度以下の時に導通がないといけませんのでノーマルクローズタイプを購入してくださいノーマルオープンというのもありますがそちらにするとうまく作動しません それとですすすね作動する時の温度を確認します、まあ、今回40度ですので、えー、40度というタイプを使用しますそれとですね私が気をつけていることですがこれがメタルタイプ金属でできているタイプもありま す, そ れ, ですそれを使うとですねビニールでカバーをされていてどうしても部品が大きくなってしまったりそれとですねカバーをそのメタル式の場合外すと、えー、絶縁性がほぼないので プ ラ, スチック製プラスチック製か、えー、まあセラミック製が良いと私は思います、はい、またサーマルプロテクターも40度で反応するかを確認しますこういったお湯でいいと思います用意していただいて49度ですねこれ自身が温まるのにも少し熱がいるのでちょっと高めでもいいと思いますテスターを用意していただいて導通モードにします導通を測るモードですね 正常な場合はこういういうに導通がありますでお湯に入れてもらって温まると導痛がなくなるかどうかを確認しますあなくなりましたねはい一応胴痛あるはずですが温まると導痛なくなりますですね 40度程度ですねはいこれになると今反応していますね使用する工具ははさみカッターニッパーこの辺りがあればいいと思いますまたですねはんだ後手でしっかりと固定したいという方はこちらのはんだゴテとはんだは必要になります、はいえー、カプトンテープを、まあ、そうですね1 0ンチ、2 0ンチほども好きなサイズでいいです切ります 取り付ける前にサーマルプロテクターのこの部分を少しカットします。ハンダがついていて硬いのでこのだとちょっと使いづらいんですよね。そしてカッターで皮膚をそうですね1 2センチ程度カットすればいいかな。 次にこのサーーマルプロテクターを取り付けますちょうどこのミボクサーの充電器だとこの尖っている部分ですね、ま、真ん中がこう突起していますのでここにちょうどバッテリーが当たることになりますねでまあそこにこういうふうにして当てますで当てた後テープでこのカプトンテープですねを使ってあポリイミドテープだ まあ、カプトンテープなどを言ったりしますがこれで貼り付けますこの時このポリミードで完璧にこの電池自体にマイナスのこの部分ですねこの鉄製の部分が接触しないようにしますセンサーを通して充電を行いたいからですね こういうい形です配線はちょうどこの突起の部分に来ていますこれで押さえつけられながら充電するのでしっかりと当たった状態になります、はい、次に充電したいセルを用意しておきます、はい、この時に反対側のこの導線がまた先ほどの突起の部分に来るようにしますちょっと見えづらいかな テープでで絶縁されているのでもう片方のこちらの線とは接触しないことになりますねこれがバッテリーセルのマイナス極にしっかりと当たるようにしますはい最後にこのサーマルプロテクターを、まあ、セルの真ん中あたりがいいですかねこの辺に貼り付けます 今回は、えー、片方の配線をハンダ付けしませんでしたが、まあ、接触不良なんかがあると本末転倒ですので、まあ、常時使いたい方はですね、ハンダゴテなどを使って、えー、ハンダでですね、しっかりと、まあ、この片方の配線は固定しておくと良いと思います。はい、えー、では早速実験に。 ま, しょうまずですね今回はですねバッテリーセル自体を発熱させることが、えー、なかなか難しいのでこちらのヒーターガンを使って電池の温度を、えー、外部から温めて熱くしてあげるというふうにして反応を見てみますでこのまた非接触の温度計を使って何度かというのを、えー、測定しながらやってみます、はいえー、ではプラグを挿して電源を入れます 今回は1番と1番にもセルが入っていますが3番の先ほど作った方で解説していきますので3番ですねこれを確認してくださ い, はい今3番充電していますこちらの電池の情報が 3.85V で 74mΩ で内部抵抗 74mΩ で 1A で今充電していますでこれを 温めていくんですが温度をちょっと今、はいまあ、33度ですねでヒーター入れていきますでこれでまあ充電が途中で途切れれば熱せられて途切れれば実験成功っていうところですね肉体も熱くなってどうしても熱が広がりやすいので 場所によって温度差がありますが今ちょうどこれ見てもらったら分かる通り3番のスロットルにセルは入ってるんですけど充電を今していませんねセルがない状態だというふうに認識されています温度は40度程度ですねちょっとまあ当たる場所によってヒーターガンの場所によって温度が若干違いますが 大体39度でこれ温度がどんどん冷めてくると再度充電を開始するような形になりますはい今ちょうど 入りましたね、はい、3番が何も特にしていませんけども自動でままた充電が復活していますこのように、えー、この素子素子まあサーマルプロテクターに熱がこの発熱もし発熱した場合ですねバッテリーセルが発熱した場合こちらに熱がいってこの中のバイオメタルが少し動いて接点を外して電気が流れない。 つまりセルがない状態だというふうにこちらの充電器が認識して、えー、発熱時に充電をストップするという仕組みになっていますはいいかかがだったでしょうか、えーま、費用もですね1スロットル当たり200円程度と、ま、とてもリーズナブルなので、ま、やらない手はないかなというふうに思いますま歩いての温度になると まあ、自動で充電をやめてくれるカットしてくれるのである程度の効果はあるのかなというふうに思っていますこの手軽にできる充電器のアップグレード対策をチデキ ー, ガードマンと名付けたいと思いますただですね、まあ、必ずしも何でも万全というのはありませんでサーマルプロテクターがもちろん壊れる可能性もありますですのでまあ基本としてはリチウムイオン電池の充電時にはまあ 離れなないいいととと目を離さないということが必要ですねまたですね、まあ、発熱している、まあ、バッテリー18650電池などを見つけたら、まあ、できるだけ早く、えー、新品に変えるというのもおすすめいたします、はいえー、また今後の課題としてはですねデーータシート先ほどのデータシートをよく見ると分かるんですけども0度以下氷点下での充電というのは、えー、推奨されていませんですのでまあ 0度以下でも充電をカットするような何かそういう対策もできたらよいのかなという風に、まあ、次の課題としては思っていますはい、えー、こんな風にしたらもっと良くなると思うとかここはおかしいんじゃないとか、えー、まあシンプルに応援してますだけでも、えー、コメントいただけたらモチベーションも上がるのでよろしくお願いします、えー、視聴者さんと一緒により良いものを作れたら本当に嬉しいです